痩せたい早く痩せたいお腹も気になる自分のお腹どうにかしたいそういった方におすすめなフロットエルボークランチというのを紹介していきます。今回のエクササイズの特徴はお腹周りをしっかり鍛えることができてなおかつ痩せ筋とも言われている背中を同時に使うことができるおすすめなエクササイズになります。今回はこれを一緒に30秒間頑張っていきましょう。今回の動画を最後まで見てもらうことで 首や腰が痛くなるから下げていた腹筋ついつい好きなエクササイズばっかりやってしまって背中なんか鍛えてないよそういった方におすすめなやり方が分かってきます最後まで一緒に頑張っていきましょう・・<音楽>・・ はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、たったの30秒で、お腹と背中、簡単に鍛える方法というのを紹介していきます。簡単にお腹を鍛えることができるんですけども、息をしっかり吐くことで、腹横筋が鍛えられます。腹横筋が鍛えられると、お腹をへこませる力が身につきますから、立っ て, てる時にお腹がへこみやすくなる。姿勢が良くなる。さらにお腹がへこんでくる。っていうようなメリットがあります。そして背中。 今回、クランチを同時に背中を使っていくんですけども、背中を鍛えるメリットとしては、褐色脂肪細胞というのが、体の背中の方にあると言われています。体の前側には脂肪を蓄える脂肪酸。体の背中側には脂肪を燃やしてくれる脂肪酸というのが集まってます。背中を鍛えるメリットというのはとても大きいので、今回、お腹と背中同時に鍛えていきましょう。たった30秒なので、皆さん、 頑張ることができると思います。今回は初級中級ありません。一種目だけです。頑張りましょう。それでは紹介します。フロッグクランチ。足を、通常のクランチはこうやって状態を起こすんですけども、この時に腰が浮いてしまうとお腹よりも腰が痛くなりやすい。なので、閉じた足を開くことによって 股関節が開くので腰が床にね自然とつきやすくなりますお尻を締めた状態を作れますこれで体を起こすとお腹にすごく効きやすいんですけど今回同時に背中を使いますので肘をつきます足は L の字から開く足の裏を合わしておきます腰を床につけておきますこの状態で 肘を真横と体の間45度の位置に肘をつきます足はフロッグを作りますこの状態で肘で床を押しますこういう感じです肘で床をしっかり押した時に肩甲骨をしっかり寄せてください胸を張る感じですこれを作りながら体を動かしていきます この状態で、肘を床について、こういう感じで、肘で床を押して、息を、ふぅ、ふふといった感じで、一回ずつ息を吐きます。ですが、一回ずつ息を吐くときに、一回ずつ寝ますから、お腹の力が緩んじゃいます。もっとお腹に効かせたいよって方は、キープです。肘をついたまま、 体を起こして息を長く吐いて30秒キープしてくださいこれはレベルにお任せしますもし1回ずつ起きる時に首が疲れるよっていう方は体を起こしてキープの方が首が楽ですですがお腹はつらい1回ずつ寝て体を起こす場合1回ずつ背中を寄せますからその方が背中は鍛えられますこれをお任せしますどれでもいいです 私は起きたまま30秒キープします30秒キープする方はできるだけ長く息を吐きます10秒間ぐらい息を吐き続けて息を吸うそれを2回繰り返して30秒頑張ってください1回ずつ起きる方は1回ずつ息を吐きますペースは任せます30秒間です頑張りましょうそれではいきます321ゴー頑張っていきましょう 息しっかり吐いて頭が上がると首が痛いしっかり下向いて1回ずつ寝る方はしっかり肘で押してください股関節痛い方は少し閉じて頑張っていきましょうあと少し残り5秒 4321OK ーーお疲れさまでした 皆さんが1回ずつつつるるややキープすす頑張ってもらいと思いますどちらがきついかというと、まあ、もちろんお腹の力によるんで人それぞれではあるんですけどもお腹よりも背中を鍛える脂肪免疫効果が上がる背中が気になるという場合はですね1回ずつ埋めて肘をしっかり横と縦の斜め45度しっかり肘を床を押してですね背中寄せながらクランチをしてみてください。 今回たったの30秒でしたけどももちろん時間を増やすのは OK です回数もお任せしますですがやりすぎると首が痛くなることがあるんで首の力が弱い方はですね無理しない程度でやってみてくださいもう一回いけるかなと思ってもう一回やってしまったらためにね首が痛くなることがあるんで、まあ、6分7分ぐらいでやめて継続をしていくっていうのがおすすめかと思いますこのフローククランチいろんな種類があるんですけども もちろん腹筋メインで考えるならフロッグ ク, クラッチエクササイズとして考えるならいろんな部位が鍛えられるその方がお得なので今回は腹筋と背中が同時に鍛えられるといったやり方になりますもちろんエクササイズ慣れてない方はですねやはりいろんな部位がいっぺんに鍛えられる方が少しで済みますからそれを継続していってねできるだけ一個ずつ鍛えていくようなレベルに合わせてもらえたら効果的かなと思います 今回たった30秒のフロックエルボークランチでした頑張った方、勉強だった方よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします各種 SNS も行っております説明欄にリンクを貼ってますフォローの方をもしておいてください今回もご視聴ありがとうございました